ありがとうございます。あら、かわいい。でしょう。かわいい。何。どうしちゃったの。く<笑>、ね、頭のも。あの、普通のかわいいやつ。これですごいことに気づいたんですよ。んなになになに。あの、うん、でも思うより、鎧でわからなかったけど、うんうん。アスナよりでっかいんです。え、胸の話。うん、<笑>確かなんかずいぶんグランマラスな感じに<笑>、うん。 そうなんかよしっくなんだっけこのさそうなんだっけ あ, あ, あ, あのねテレビで見た話だったんだけど、うん、あのグラビアイドルの人が言ってたのね、うんうん、であの寄せてる人って Y 文字になるって Y 文字谷間が谷間が Y 文字になるっ て, ってで寄せてないでマジででかい人は I 文字になるってっていうのをグラビアイドルがめっちゃ熱弁してるのを、うん、テレビで見て<笑>まあだって本職 だ, だもんね、うんうん、そっかそっかじゃあ I だから めっちゃでかい、ね。すごく寄せてるわけでもないっていう、うん。ナチュラルにでかいらら。なんでこんな胸の話でこう真面目に、ね、真面目に語り合ってんだって感じが。<笑>